平成30年10月22日、今年度の阿蘇市市政報告会が阿蘇市一宮町古城の公民館で行われました。この日の市政報告会には阿蘇市一宮町古城地区の市民らおよそ30人が参加して開かれ、まず古城地区の区長を代表して工藤輝光六区長が挨拶して始まりました。 そして、佐藤市長が阿蘇市の財政状況、熊本地震からの復旧・復興や今後の市の施策などについてスライドを使いながら説明しました。この阿蘇市の市政報告会は、現在市が取り組んでいる施策について市民に直接説明して、市民と対話することによって市政に対する理解を深めてもらおうと、13年前から、 市内11カ所でで開催しているものです佐藤市長は市の財政状況について人件費の29年度決算額はおよそ24億3000万円で合併当時からおよそ6億円削減でき職員数も合併当時からおよそ100人減少しているさらに最近の市の取り組みについては平成31年2月から 住民票などの交付をコンビニで開始することなどを説明しましたまた教育委員会の取り組みについて阿南誠一郎教育長は教育の確かな学力の育成として土曜授業や ICT 教育の推進などを行っていると説明しましたさらに阿蘇医療センターの井野孝文事務局長が地域中核病院として 麻生医療センターの取り組みについて説明しましまた最後に意見交換が行われ出席者から黒川と古江川との合流点の堆積物を取り除いてほしい、市道に穴が開いていて危ないので早く補修をさらに市の障害者の雇用はどうなっているのかなどの質問が寄せられていました。平成30年度麻生市市政報告会は 10月31日まで開かれることになっています。